んさんは松永の iPhone のアイデア取られてんのにいいのサーバーと一緒だから誰も触んないだろ取られてんのにいいのこれだってそもそもこの携帯を誰かの手元に渡さなければいい話でしょまあそれはそうだ俺絶対手元に大体渡さないから、ね、どうした方がいいどうしただっ<笑><笑> 全員悪者だと思ってる自主練習は絶対にしないものだと思って堂々<笑>練習するみたいな あ, <笑>あれは間違ってなかった<笑>あれは良かったよかっ た, かった、ね、あれは間違いないあいはよかっ た,、ね、っかった俺はタクを信じなくて正解だ、まあ、ったからね、まあ、俺の声がどんぐらい聞こえとったか知らんけどあっちで本 番, って本番でミスったからな<笑>ねえまさかやったな、ま あ, あくの 慶次郎か俺がやどっちか多分やるんだろうなって俺は思ってたとそ、ま、時やんだよな私は結構自分を信用してなかったけど、ね、意外と大丈夫だった安定したねえっよかったねう あ, あ、安定してた久美さんはよかったちょっと俺さ、はい、前のやつら俺が結構声張らないといけないかもしんないああじゃあああ皆さん手紙の声でお願いしますああ妻が一言もし はい、こんにちは久しぶりのケイシローのニンニクチャンネルそんなんイ、えー、本当にそんなんだったか今まで<笑><笑>。番組のテストは変わらず、<笑>えー、2023年、一発目のラジオ<笑>そうなの実はそうなんだよね。そうなんだりすぎでしょ ?1 月。<笑>あの、毎日何かしらあげてることで満足してラジオ撮ってなかった。撮ってよ !1 <笑>週間ごとに更新するんじゃなかったの<笑> そうなんだよ。だから、っていう口約束をしてんのよ。<笑>リスナーの皆さんと、リスナーのお友達と、あのー、<笑>そういう口約束をしてて、まあでも、前回開けたのが12月31日なの、確か。だから、まあ、20日ぶり。うん、はいこは、こんにちは。こんにちは。12月 31? ほぼ1ヶ月ぶりだよ。えー、この、刑事のニンニクチャンネルのね、うんと。なんてなんすかチャンネル。やり直すよ、ね。<笑> ニンニクチャンネルの、あの、ヘビーリスナーならご存知の、えぇ、ー、車内録音です。<笑><笑>えぇ、ー、あれ、あれ第何回だったっけ ?4、4、5回くらいな、な、え ?7 とかじゃない？そんな、あ、それ、1 0 0か。それが言えるようになったら相当のヘビーリスナーだね。8とかあ、一人、一人、自己紹介しなくていいんですか、今回は。どうもー、お菓子の国から、ふわふわマシュマロメロンに乗ってやってきました、ケイジロウです それ東広島のエンジェルこと即興のタイプです、えー、山梨の武田信玄生き写しいことアクトです佐賀県の生ゴミクミです<笑>カタカナでスマイリーです<笑>スマイリーくん喋らんの喋、ね、らないタイプだった寡黙なってそういうキャラそういうキャラだった<笑>はい何をんでこれをしてるかって言いますと、はい、あのー、まあ 茨城に行ってきましたはいはい行って行きまし た, ました、ねえー、何しに行ったかというと<笑>あのみんなで、ね、ラーメン山岡屋食べに行きました間違いない間違いな い, 間違 い, な い, い正解やけど美味しかったです美味しかったです頑張ちました頑張ちましたはい、はい、スズメのトじマリのねあの聖地巡礼もしましたしねそうねしししよかったねー幸せまたしはい、はい、ラーメンを食べに行きました、ね、楽しかったですそ れ,、ねはい、それ以上でもそれ以下でもないな はいそう楽しかった。そうですか。ラーメンは美味しかったですか。い 美, 味かす美味しかったです。クラブ終わりのラーメンはうまいってスマ君が言ってる。そういっ。クラブって言っちゃったじゃん。カ<笑>クラブないって言ったよ。言っちゃったよ今。クラブとは。カリクラブって何？カニ？ゴ<笑>ルゴルフの話。ドライバーみたいなこと？そう、クラブ？今のタック君みたいなこと。そうそうそう。<笑>あのー、何を隠そうあのー、隠しながら言うんですけど。はい、隠しながら言ってねちゃんと。<笑>隠しながら何を隠そう。 あのライブをして<笑>イベントに行ってきました盛らしいやんけはい、はい<笑>はい、ライブしてきました<笑>なんだっけえー、その説明をあの、クミ探してくれますいやなんで私はアクトがするわ、えー、<笑><ゃあ><笑>アクトさんお願いします声張って<笑>声張ってじゃあじゃ あ,、まあまあまあまあまあまあそうですねあのー、イーストゲートロータリーっていうのがありましたえこ、ー、との発端は去年の8月かな はい、8月に、えーうん、イーストゲートロータリーボリューム1というのに参加させていただきましてでその帰りにみちも、えー、ラジオを撮ったんですけど、えー、そこでですね我々は、えー、カラオケ大会、まあ、アフターのパーティーのカラオケ大会で、はいまあはい、見事、えー、作戦勝ちを収めましたはい作戦はい<笑>その時に、えー、賞金1万円と、えー、付属というか まあそっちがメインだった可能性もありますが副賞でえー、副でえー、次回ライブ券というのを い,、えー、いただきましたやった、えーも DJ 智恵さんにはもう感謝ですね で, ですね、そのライブを今日してきました、はい、という感じで す, ですはい、ライブの、まあ結果は負けた違う違う違う違う<笑>ライブの負けって何<笑>ライブの負けって買 わ, わせてないから、ね、え、良かったよねまあ、食、まあまあまあまあ、べ食なかったですね、うん まあ、これに、やっぱ、このライブにさ、こうやっぱ、かけてさ、やっぱ、共演者のメンツを見てもやっぱそうそうたるメンツっていうか。そうね。いやー、ちびると思った。え、は、ー、い、やっぱ大量のお客さんが来ることも見越されてたからさ。はい。失敗はできないぞって。うん、うん。1ヶ月ぐらい前から。はい。もっと前からかな。あ、もう気合入ってましたね。この日のために聞こえるんよね。はい、聞こえてました。ね、そう。なんか、一つやりきった感あるよね。ありますね。そうね。本 当, 本当にやりきった感じはある。やっぱこの日のために作った曲とかね。 ね。うん。ありますね。新曲を作ってそうそうそう、ね、やっぱ練習して。はい。まあ、俺はやっぱ制約説を唱えてるから、はい。その、誰も信用してない。自分を含めてねマチマチ。絶対に本番みんなミスするだろうと思ったから、<笑>ちゃんとね、そう、あのー、スタジオ練習に入って、汗をかいて、本番さながらにやって、こ, こ, <笑>この日のためにやりましたと。渋谷に初めて行きました。<笑>すごい、ね。渋谷デビュー。はい。<笑>感想はいや、あの、 楽しかったですげえちゃ練習も本番もどっちもすごい楽しかったですはい以上です<笑>なるほどですねはいえ一人一人言うやつじゃないのかたっくん今日喋らなくてもっていいかなあっは俺さ前回のラジオもさ自分で編集しながら見てて<笑>こいつの会話おもんろくねえと思いながらさ<笑>全部カットしてったも<笑>おもんろくねえ っ, <笑><笑>って言ってるこの会話は俺のイメージダウンにつながるからカットするんだけど<笑><笑>ややりたい方題そう で、まあ、いいライブができたよねできました、まあ、うん、そうね全然良かったというか、ね、盛り上がらんかなーってなんかすごい最初は心配しましたけど<笑>まああの木枠のカラオケチャンプだったわけですが誰が言ってんのって楽しいけどね、まあ、<笑>木枠だらけの人が集まってますけど<笑>まあ見事木枠も払拭できたんじゃないかと<笑>まあまあまあまあやっぱカラオケ王の名は伊達じゃないなと<笑>僕らカラオケ王なんで<笑>そうですねカラオケ王ですか、ね、らちゃんと服歌ったしなちゃんとそう みんなの歌声を披露 し, たよ、ね、今日はしっかりしちゃいました い,、ね、い や, いやもうなんかさ終わった後もさやっぱいいライブした後ってさお客さんからさ「良かったです」みたいなさああ、わ、う、る、ん、声かけられたりとかするじゃんうんあれが結構多かったから、うん、まああんま悪くはなかったんじゃないかなってい、まあ、多分そうそう最低限以上のライブはできたんだと思いますよね、うん、思ったよりお客さんが普通に多かったから ね, 多かったねそうだね 移動できなかったもん、ね、あ, あそうそうもうあの<笑>あでメンツがね今回ねすごいねあと、ね、ゲストライブにニガリとマーカーサム周平かみたいなそうそうたるメンツそうだった、ね、すごかったよねすごかった普通じゃありえないメンツででもでそれに何今あの旬のギャップスターのビッグジョンがいたりさ視聴者のタんぼがいたりさ、うん、黒十三さん黒十三さん ね,、はい、ねすごかったよねもでもう 俺ら、俺は、マジでこのライブは、絶対に、俺ら失敗するライブだから、腹から失敗だから期待をし、んとこうって俺は思ってたのよ、ずっと。<笑> あ, ーあの、絶対みんなバーカーに行って、もう誰も見てないようなライブなんじゃないかって。い や, い, や い, やいや、バーカーに行く隙間すら与えないようなお客さんの入だった。そうそうそう。まあ、それもそれで救われたって救われたけど。<笑>そうだね。ずーっと朝の山の手みたいな。うん。いや、マジずっと通勤回発かったよね。ほんとにずーっと立ちっぱだったしね。 いや、なんかさ、なんだろう。あんまりさ、リアクションはなかったじゃん。ライブ中、のお客さんも、うん、だから、大丈夫かなとは思ったんだけど、目線は多かったな。あ、うんそ、それは感じました、すごい。あってね。で、結局最後、蓋開けてみたら、やっぱお客さんから生のさ、リアクションもらってさ、うん、やっぱ悪くなかったんだなっていう。シンプルに楽しかったしね。そうだね。そうね、楽しかった。やっぱ普段ね、サイファーとかして遊んでる奴らだからさ、はい、なんかわ、こうやって、つるんでさ、ステージに立つとさ、<笑> こう、無敵感が出るというか。あ、出ますね。<笑>安心感。安心感あるねああ。確かに。それが良かったよね、やっぱ。うん。みんな聞いてくれましたかザ・スキル。ザ・スキルそうですよ。このチャンネルに投げてますよ。なんかザ・スキル結構聞いてます、聞いてますって言われて僕は嬉しかったっすね。そう、反響大きいんだよね、うん、あれ。500回超えてますあ、500回そう。周りも早いって ね, ね。すごい ね, ね。みんなから聞きましたって言われるよね。あ、それはほんまに、もう東広島でも言われましたね。<笑>で、あの、 曲を聞いてライブ来ませんかってブッキングの話があったりさ俺、うんうん、すげえなあったよね、うん、なんか<笑>こういうの初めてだから俺は他の人知らんけど曲を出してその曲のリアクションを受けてライブ出ませんかみたいなのってそれに一番嬉しいこと、えー、うれしいなパートーとして、うんまあ、ブッキングも「池袋サイファーで出ませんか?」が来てる時点でねそうだねとってもいいことまあでもあのさリリックビデオはやっぱアクトがさ いやっつ、まあまあまあまあ、け、ほとんどやっつけみたいなところはあるけど。いや、でもやっぱあるのとないのじゃ違うのとは。安さが全然違、ね、う。あとやっぱ YouTube っていうのがいいよな。そうね。やっぱそこが強いよね。そう。リリックビデオ出せるっていうのが YouTube 最大の強みだと思うんで。うん、いや、あの、リなんだろう、リリックビデオってさ、いや、俺も字幕とかの編集したことあるかわかるけど、こっとあいんだよね。ある、ねねまある悪いね。楽しかったけどね。作ってる最中とかいい。そう。 やったわこれあれあかかななも作るパターンかなあれかいやわかりました や, やりましょう帽子形<笑>一応ねまあ、今日の曲目が1曲目がね<笑>、はい、あれは正式名称は何えっと確か「DearBeefBall」じゃなかったでしたっけそう「DearBeefBall」だったら DBB ってやつでした、ね、DBB ですで二曲目がもう、えー、違うわ「WithYou、えー」With you のリミックスもともと ね, リ, ねリビランっていうクルーが歌ってる楽曲を俺とね久美さんで リミックスしてねいやマジでやらしてもらって感謝感激やめあられですよダメって言われたらダメだからねこればっかりはね<笑>本当にそのリビランのご好意だよねうん、うん、で3曲目が今言った「傍氏形」っていうそれぞれの、ね、故郷について歌った歌ですよねねえバッチリ歌いました自分の地元について、あのー、それぞれサンクラにはあげてるから、はい、まあ概要欄に貼っておくけど、まあまあ、そのうち見やすいようにしたいよね そうだ、ねね、やっぱ YouTube がみんな見やすいだろうから王子形はま0、あね、絶対やるわリリックビデオで4曲目がリリックビデオを作ったザ・スキルねそう俺が絶対やりたいと思ってたから言ってたもんねずっと前から言っとったっすねずっとわめいてたからわめいてきたそう<笑>こいつリリック描く時ザ・スキルの時だけすげえ気合い入っとったっすから一回トンザしてしまってるからねいやそう俺は昔1年前に他の人たちとザ・スキルを作ろうよっつってあっそうだった えー、マジで知らんかった。しっ作ったんだけど、なんかレコーディングまに感想像してあー、ずっと作りたかったんだよね。で、俺もやりたかったしね。あーあー僕は初めてだったから、そ う, そういうのが。ちょうどインフムメンツが揃ったから。ああ、そうです<笑>、うん。ね久美さんもバッチリやれたしね。ね。どうにかなったわ。やっぱ YouTube ってさ、<笑> はい、あの、サンクラーは逆にラッパーしか聴いてない時あるじゃん。うん。一般、一般人ってさ、サンクラーを知らないじゃん。そう、存在からね、やっぱ、そう。そもそもがわからない。俺の大学の友達が聞かしたの、はい。はい。そしたら、一応、クミ、アクト、ケイジロー、タクの順でよかったって言われました。<笑>マジでやったー。<笑>なんでわ、はい<笑>え、待って、クミ、ケイジローあーあ、じゃあ、じゃあ、ケイジロー、クミ、アクト、タク。 <笑>今、なんか、なんか今、イか今入ったらイスかかなな。なんでな、なんで僕最後に言われたい<笑>情報操作入んのか情報<笑>入ったら、ね、今。だから、クミ、えー、悪と、ケジロウタク。これは、不動なのよ。不動なんだ。不動なんだ。じゃあ、これはもう、あの、言われたからそうやって。<笑>あの、友達に、その順で良かったって。<笑>一の評価を国民の総称ととらえた。<笑> まあかかかなないいいそ人し聞てら過半数超えてるから、ねまあまあまあ、過半数ってかかねいいや僕はあのの順番でいうかと思いますけど、ね、<笑>なんのえっあそっかか大丈夫なえ、え、あ, あ, あ<笑> 順位の話あ歌った順番じゃなくて<笑>多分、バースの出来の話を今してるんだと思 そ, うそうそうそうそうそう。そうああ、まあ、言いたいように言ってください、どうぞ。はい。焼きになっちゃった。韻にこだわりを持つメンツが集まった中、あんまり韻を普段踏まないクミさんが、余裕で超えていくっていう。出来のか<笑>好みやと思うぞそう。それが国民の総評です。<笑>受け止めてください。<笑>一人のこのまま。ありがとうござい受け止めます。ありがとうございます。 ブーブ ー, ビ ー, ーだったんで頑張ります受け止めましょう<笑>受け止めましょう、はい、頑張りますまあそんな曲を使いながら話を戻すとイーストゲートでライブをしたんですよライブしま す,、ね、すはいでまあぶちかましたと<笑>まあまあまあまあまあぶちかま し, かわしたでは言いすぎちゃうんかそれことにしよう、うん、げ元気だったしね元気だったそうどうしたか俺あんな元気もありました 正面落ちてくるかと思うぐらい揺れてたもんね。違うよ。まあ、まあまあ、そういうことにしよう。もう一回揺れたと思ったら魂だったもん。<笑><笑>それ最初の1コメントるし。<笑>そう。で、まあ、それだけじゃなくて、バトルも出てね。そう ね, ね。ね。ね。あの、結果から言うと、負けー<笑><笑>分かりました。それ言いたくなってるでしょ弱すぎる。先輩<笑>。全員が1回戦負け。違うよ。違う、違う違 う, 弱すぎる違うって。 ちげよ私はではとりあえず出てないけど。頼むよ。<笑>いや情けないね。情けない。<笑>やばいやばい。じゃまずいですよま。まずいですよ。まずいって。ま、ずいです全員一回戦負けの定理されてるよ。むちゃくむゴサイファーだと思う。違う違う違う。ベスト4、ベスト4、俺は。あんまあ、自分で言わんだよ、そういうの。そ<笑>のさあ、違うじゃん、<笑>事実ねじ曲げようとされてる<笑>。情報操作が。なんかあの、今情報操作が入りましたけど。お前じゃん。<笑> あ、アクトがベスト4だったと。そうなんですね。す, すごい。いや、強かったよなー。強かった、強かった。すごい。すごかった。なんなら、すごい、ね。そうね。準々決勝三3回戦目かな。相手主催だったから、ね。<笑>トモエさんでしょ友モさん。すごい。いや、もう、あれはもう本当に、もう見て、もう笑、もう笑うしかなかったですうん。すごすぎて、もうなんか笑うしかなかったう。え、ってことは、はい、準決勝で負けた。準決勝で負けます。負けー<笑> 言いいただけ言いたいだ け, 言いたいだけマジで言いたいだけなんかさ回を重ねるごとに負けの大圧上がってくるう<笑><笑>そう優勝できんかったら全部や<笑>そうだよ<笑>はい、まああのよね、優勝以外全部負けだから、まあそうよああまあそれは一人の勝者と残り数十人の敗者を決める戦いだそうなんだけどあの札幌でやってる MC 松島さんの分かりラップ情報は あの、優勝者と3位に賞金が出るから。なんでなんで3位なんですかあの、準優勝者は負けだから認めてほしいと。逆に、なぜだか3位は出んのよ。それ、なぜかわからないけど。気分じゃん。そう。謎やなぁ。<笑>あの、だから、優勝以外は、負け<笑>言いたいだけだな。じゃあザコサイファーっすね。 弱すぎ。あんまりそれパンチラインにしない方がいい。<笑>負けケジロの負けチャンネルなんで。<笑>負けラジオようこそいや、情けない。い, いつかは暑いけどね、それで結果は勝ちの。<笑><笑><笑>熱いな、確かに。めちゃめちゃ暑いけどね、それあったら。言いたいね、いつかね。いいす、ね、か、いつか。 でもどうせア ク, トうアクトが優勝しましたみたいなパターンだといやいやい や, いやまたカラオケ大会どうせ<笑>誰かの<笑>どうでしたこのイベント総評いやもうめっちゃいいイベントうんどこがイベントが楽しいねまず本当に出てるラッパーさんたち全員かっこいいし例えばもう何だろう身近なところで言うとライブでよかったのはタムオタムオくんよかったねあの感じ例えば例えば自分しゃべらんと全部言わせよう <笑>例えばどこがよかったかあの、ね、自分じゃできないからっていうのがあるだろうけどあのビートにラフに稲垣のせた音源みたいなのはなんだろう見てて憧れちゃうあれさ友達が作ったビートを聴かせたいだけでビートのワンフレーズだけを流すみたいな、うん、いかっこいいよね あ, あれいい よ, ねよくできるよねあれライブすごいわマジでかっこいい、うん、かっこいいあれをなんかさこう 俺だったらビビってしないからさ。なるほなるほれは、肝ったま座っててかっこいいと思った。いや、単純にやっぱ今日、エンジャンが全員さ、レベル高すぎてさ。うん。まで。なんだろうもう、ラップうますぎな全員。いやーマジジョンくんバカうまかったねー。ジョンくんバカうまい。うまかったねー。すげー。どの人のライブも楽しかったあのー、概要欄に貼っておくんで、見てください。ほんとに。もうほんとに。 代わりにビッグジョンの MV にもこの概要欄貼っておくように言うってね<笑><笑>めちゃめちゃこの回だけ再生される可能性ある<笑>本当トよなんだんだっつってああマニー行くから好なんコラボお待ちしまーす<笑><笑>全然企業案件とかウェルカムな感じなの<笑>おかげさまで生きておりますって言えるやん<笑><笑><笑>ねだからさ、はい、ちょっと展開としてはそのコラボ案件で言えばさ「はい、ディアビーフボールはさ、はい、あのさ牛丼を 牛丼屋とコラボして MV 作りたいよね。<笑>どこにすんのよ、牛丼でかくなったね。吉野家一択でしょ、それはもう。スタ丼に決まってるやろ。え、え牛丼屋に含むのあれ<笑>豚やで。<笑>牛じゃなくなる。松屋に決まってるだろう。<笑>なんで全然好き屋出てこないの好き屋に決まってるだろう。よしよし、よしょ。で、ってことは、パパえ、好き屋、好きの屋。好きの屋。好き屋、吉野屋、松屋。はい。 え、タクは、どれが一番好き<笑>僕はもう、ぶっちぎりで、吉野家です。吉野家と松屋だとあ、違う。好き家と松屋だと松屋っす。ってことは好き家が吉野家、松屋、好き家ってことはい。吉野家、松屋。もう、申し訳ないです。本当にごめんなさい。好き家が最下位はい、ちょっと申し訳ないです。つまり、好き家が負け<笑>はい、負けです。負けー<笑> い, やいやいや、松屋も負けーだから言いたいだけやろ。マジで。 えー、アクトはどんな順位なのそれはええー、考えたことなかったけどないやでも利用頻度が高いからっていうので一番やっぱりなじみがんの好きやあ家の目の前が好きや の, のきやじゃあそれはねしゃあないなしゃあないわで次がね牛のやかなおーいおーいおいよしよしよしよしえとってことは松屋はいやでも松屋は牛丼じゃなくて 塩豚カルビ丼みたいなやつが超うまいそれだけで言ったら吉野家の負け、はい、なんで吉野を負けにしたがるんだよ出ました負けが出ました<笑>えクミさんはどうなんですかえー、私松屋の豚汁好きなんだろうなえ牛丼に触れてあげない<笑>牛丼牛丼スタ丼といい塩豚とい い,、うん、豚, と い, い豚汁といい主軸豚じゃん 牛丼の歌みたいいや松屋の豚汁うまいよない松屋の豚汁美味しいあれは認めざるへんすね宮近そうだから宮近ゆう飯プラスあれだよね豚汁に変更してにっこりしてるわいつも宮近で順位は宮えー宮松屋好きやかな次で吉野家が最後かもうんってことは松屋がまあ吉野家かな負けー宮近<笑>え吉野家最下位だったよ宮うん 松屋が多分松屋が、はい、勝ち<笑><笑>あれ今どっち言ってもあれ吉良はって言われたよねあれ<笑>出ました勝ちが出ました勝ちですなんでん勝ちって勝ち勝 ち, 勝ちが出ました勝ちラジオでじゃじゃじゃあお前はどうなのお前の順位お前多分松屋が一位なんじゃないどうせいやせ俺はその食事に順位とかってないと思ってて<笑>散々つけさせた<笑><す><笑>のにヤバすどの企業もやっぱり企業努力してるし、ねはいねはい、俺らが口を出すようなほどの その、はい、もうレベルにないっていうか全国レベルのさあんたのない企業努力で何個踏んだやろ<笑><笑><笑>全部うまいと思うんだよはいだから、はい、負けとか貸しじゃないそもそも音楽も一緒うそう芸術も一緒それってさそれ文字とか ね, ね感想じゃん、うん、みんなのいやいや俺さっき「ザスキル負け」になってたんですけどね勝敗をつけるとかないじゃん<笑>確かに誰かの感想で負けー<笑><笑>二度とじゃあ MC バトル負けーとか言うなよじゃあ二度と言わんで シーバトルは負けーうっそうですえでも私は基本的に自分のライブ以外はずっと見てたからな楽しかったとは思うけどやっぱ人がめっちゃ入ってたのがきつかったな酸素がなかったねなかったねーなかったね酸素なかったねもうなんか7合目くらいの酸素だったよねー<笑><笑> いやあんなにさお客さん入ると思わなかったしさ、うん、はいずっと飽きねえじゃんそう飽きが来ないのがすごい、うん、飽きなかったねそういえば、えー、全然飽き来ないストゲートロータリーって1回目もそうだよなうんなんかダリー疲れもないっていうかそうそうそうそう面白かった全然寝てないはずなのよ俺クラブってさ正直行ってさああ帰ってたら疲れてるじゃん分かる、うん、ふくらはぎパンパンになってるじゃん、うん、ああ今日はねあんまりそういうのないやわ、ね、分かる分かる 充実しているというか。いい、単に疲れてもいい疲れたんだな、今日は。うん。いや、今日濃い一日だったよ。いや、今日良かった、濃かったね。うん、行って良かった。そう、俺も朝8時に起きてさ、<笑>あのー、そう、俺がまずレンタカーを借りて、そう、皆さんを迎えに行って、うん、まあ、あとは、長距離な運転は、ちょっとあの、新潟県民の即興の高野が得意だから、そして、お願いしてもらったんだから。<笑>ペーパー二人売るからな。そう、ペーパーだからさ、<笑>はい。そう、俺東京の、しか、あの、東京の内しか運転できないから、 都内でしか。はい。そんなデバフかかってる。そう。でももう、眠くて仕方ない。もう朝、みんなのために7時に起きてさ。<笑>どんどん時間早くなっての。時間早くなったよね、今ね。一番遅刻してるよね。なんか、俺が絶対今日遅刻すると全員遅刻するっていうさ、うん、システムになってるじゃん。で、即興の時はしつこく朝電話してきたわけよ。そ う, そ う, そ う, そ う, うるさいなと思って俺<笑>マナーモードに来たの。 でも俺普段いやそれでも早起きした方なの今日ってあ、まあ、自力で起きてるわけだからね そ, その後は。は俺普段バイトとか大体9時週5だったら15時に着くタイプだからえ<笑> 56時間は毎回遅刻してんのマジでだから今日は起きれたなと思ってラップの用事の時は絶対起きれるんだなって感心した起きれてないって6時に起きたもん今日<笑>どんどん早くなってるじゃん<笑>絶対マリアだろ<笑>いやそれで言ったら悪と今日遅刻してから。 そ う, そ, う そ, う そ, うそうね。なんか、俺もたくんの電話で起きたかも。そう。いや、そうそうそ う, そう。刑事のこと電話しとった時に、悪党ワンチャンこれ寝とる可能性があるといな話だって、うわ、それはやべえってなって、すぐ電話して悪党に。いや、でもさ、12時リハーサル開始じゃん。はい。急ぎすぎだよ。12時リハーサル開始で12時目指すやつなんて痛いって。ん<笑>。どう思うこれ。まあまあまあ、でも早めに言っといて損はないとは思うけどな。そうですよ。に間違いはない けどね、あっなが 何, 何かしら事故って高速めっちゃ混んでるとかだったらまああれだしなそう早くで悪いことはねえんだ、うん、でもさ先に飯を食わないで先にリハーサルしてさその後飯食ったじゃん、うん、俺ずっとクラブ活動の時にそれを疑問に思ってたやってかさあの、リハーサル終わってから自分終わった人からさどんどん外でって本番まで外で飯食ってるみたいなアーティストを俺は結構嫌だなと思ってたのなんでかなんでかわかんないけど 何かさ他の人もさリハーサル待ちだったのにさ先にたまたま入っただけでそいつが外に出ていい空気を吸ってさドホーンとしてみたいなでもまあ今回に限っては先着順だったのと遅く来た方はもう食ってきてるからそれはもういいんじゃない、まあ、っ, って思っちゃう、まあ、先着順っていうのもあるししかも俺たちはちゃんと遅れないように一番最初に来 て,、ね、来てすぐ済ませてちゃんとそれでご飯食いに行ってるんだからその。 まあ問題なのは多分ライブ中とかに抜けるのは絶対やばいと思うと。考えると最初から最後までいたのよ。ほんとだそうだね。一番最後の、なんだっけ、オープンマイクだっけ、しっかりもう。ああ、出た、その話しますか<笑>。選挙すんなよ。いやなんか、ごめんなさい<笑>。<笑>いいけど誰もいなかったからさ。いや、そう終わった後に、その全てのイベントが終わった後に、まあなんかオープンマイクみたいな。 なんか、ねまあ、かけて T シャークかけてくれて好きな人はステージ上がってラップするみたいなフリースタイルするみたいなマイクでねマイク通してラップしようねっていう、ね、池袋の独壇場だったねもうだってせっかく茨城来たのになんか。 変わらんやん、東京って。変わしたね。ケイジロの独壇場っていうか、慶次郎とタく君の独壇場だって。変、うん、わしたね。言うて悪ともやったで、<笑>マイク3本今稼働してて、持ってる奴ら全員池袋って頭おかしいかった、ね。いやいや<笑>いや。いや、お前結構やってたから。<笑>いやこ、でも前の二人ほどじゃないって。<笑>え、それはそう。ケイジロとタく君ほどじゃないよ<笑>絶対言っいやいや、でも俺ちゃんとあの抜けたりして、ちょっと、あの、頑張ったよ。い, いえ、一回でもマイク置いたか。い, いえ。<笑> いや、俺すごいと思うよ。あのー、ま、あれ、マカさんだっけ最初に握り出したのって。何りでにがでニガリくんだっけ何がですかあの、オープンマイク最初に握り出したの。マイクえク、ー、オープンマイクしようって言ったのは、トモエさん。トモエさん、トモさ ん, モさんか。最後はなんかオープンマイクして終わりましたの。前回同様みたいな感じだったね、確か。まあ、前回も同じこと言ってた。最初ってさ、なんか、マカさん、ニガリくんみたいな感じのステージだったじゃん。はい。そこに割り込んで入ってったじゃん。俺、まじ、こいつ、強ぇなと思ったわ、心臓。えー、いや、だってオープンマイク誰でもいいんだったら、はい、ね。 あのー、いや分かるよそこ遠慮するのもったいないじゃないですかやっぱ分かる分かるいやそのある程度みんな聞きたいだろうかその何 か, かある程度そのなんか入らるのそんないですよね何で尻すぼみ入んなくなっちゃうから音にそんなことあんな尻すぼに「ニョニョニョニョニョニョニ自信ないんか<笑>自信ないの二を入ったなあそこいやすん<笑><笑>自信なかったらミートがかかるとやっぱり入りたくなるのはやっぱそう差がなところあるじゃないですかやっぱまあまあまあ じゃあこっちでも自信持って喋っての最後までああの東広島の人間はみんなそうなんですはいよろしくお願いします海人くん待ち込まれたけど大丈夫そう今のカットしますよろしくお願いしまーす大丈夫あ書いては違うんだよはい海人くん、はい、今のカットしますよろしくお願いしまーす<笑>はい。はい、なんか人のリハ見ると<笑>今やっと喋った な, ゃな<笑>ネタバレ感ないっすかそうなんですか、はい、<笑>人のリハ見るって言うとネタバレ感ないですか<笑>あリハの話スマイリーいたのかだから俺あんま 見, 見たくないですよリハを <笑>いやなんかわかるわかる分かるわ か, か,、ね、かりますわかるよいやだから本番でその瀬取りとか知らない状態で見たいっすっこのタイミングで喋ろうと思い出したの勉強したタイミングバグってんだよググ<笑>しかもちょっと話が巻き戻るというバグ今更なんだよ<笑>でもそれに関しては俺ちょっと意見が違って、うんはい、あのイベントって そのみんなで作るものだと思ってんの。で、特に演者は、やっぱ率先して盛り上げにするべきだと思うの、うん。ってことは、あらかじめリハーサルって、他の人の演者のやつを見て自分らがどう参加するのかってさ、そのイベントに対して、その、そのライブ中に対して、とかもあったりすると思ってんの。はい。だから、例えば自分らがライブして見てもらうわけだから、俺らもやっぱ人のライブをさ、見るべきだ、見る必要があるというか、強制じゃないけど、まあ俺は見たいから見るけど、 その、そうですそうですのばなしに自分のライブ終わったからいいや、みたいな、あはないと思う。あ、それはね、自分。あ、それはね、違う。くないですね。なんか、みんなで作るっていうことを考えた時に、リハーサルでその人たちのどんなライブすんのかなっていう、こっちもさ、観客もさ、うん、準備があるじゃん。うん。どっちの意見もわからなもんです、ね。まあまあまあ、わからんでもないな。でさ、結局さ、松屋とスキアとさ、吉野屋ってさ、めちゃめちゃ話戻んじゃん。うあ。すっごい戻ったね。 いやなんか巻き戻したから嫌だ。どこまで戻るこれ？どこまで？あのオープンマイクからリハーサルに戻ってももっとさらにもも。もっともうどこまで戻る？カチィまで戻る。勝ちィまで戻る。戻る<笑>結局なんか腰がや曲がらずずっと道なり行ったらつくっぽいっす。<笑>あそうなんだ。はい。<笑>すげえ話題だな。<笑>そこまで戻るの<笑>え？まだ録音の前まで戻ってる<笑><笑><笑><いや>。<笑>えで<笑>結局あれだっけ。 あの、アクトのスマホってどうだったんだっけいやいやいやあ、あ、ありました、ありました。山岡屋に忘れずにするんいやもうそれ、身内ネタすぎてもう<笑>さっきだってもう、10キロぐらい進んだ後に、あれ、携ないって言って<笑>いやいやいや。ええうわ、こいつマジかって。携ないテ、まあ、スト勉強してる い, やいやどこまで戻ってんの高3とか。<笑>給食袋のアイロン、終わった<笑><笑>お母さん、上靴が汚れた。上靴なんだ。<笑> そこまで戻ってバブーバブードピュー。もうそれはさ、金次郎の記憶じゃないじゃん。次です。次やってください。じゃあ、親の記憶なんだよ、それえ、テスト勉強やった <lichkeit> ーーラットウィンプスの感想みたいな。<arrangementsface> <笑> 違 う, 違う戻る話の本線に戻ろう<笑>バーン<笑>ビッグバンが起きましたびっくりした米津が引かれたかったいや無事真面目トークをぶち壊せました<笑>やったぜ話を戻すとさ<笑>このチャンネルで久美さんとスマイルって初登場だよね あ, あ本当だそうですね あ, あそっか名前だけ出てたかもしれないクルード紹介しとった方がいいんじゃないですか いやー。エペ全集った方がいいんじゃない？そうそう。やっとった方がいいよエシックスだからな。告知事項とかある。いや、誰が聞いとるかわからんから、そうです。もしかしたら。やっとった方がいいよ、絶対。どこにチャンスあるかわかんないから。結構このチャンネルね、すごい人たち聞いてくれてるらしいから。えー、意外と。えぇ、ーえー、ー。あー、あの、ベラドンナというクルー組んでます。組です。相方はエシックスっていう。あ、多分おかしいよな。あいつ<笑>アダルトショップのいい、いや、アダルトショップの店員なんで。 すーぐチンコとかチンコとかチンコとか。あの全部 P ですね。勝ッで様でした。カットで。<笑>チンコいけんじゃないチンコいけるから。いけんのそんなにリテラシー低いラジオなのこれ。え、YouTube の収益に響かなきゃ大丈夫ああ。うん。じゃあ大丈夫。収益になることなんかあんのか<笑><笑>と思うじゃん。あれ、なんか4000時間と4000登録者が必要なのよ。で 俺4000分の1000時間の視聴数を、視聴時間確かもうゲットした気がするんだよ。見間違いだったら全然違うかもしれないけど。あとは4000人の視聴者だけそう。そこの問題が出てくるから。あ、何人いるんや。あ と, あと何人いんだあと3730人必要。あ、ちょ、3930人必要や。<笑>登録してあげてください。<笑>登録してね。登 録, よろしくお願い登録。登録。登録。登録。登録。登録。いいんか、それで。今誰を手切り回したか分かってるわ。<笑><笑> スマイなんかレペゼンしないの、えっと、レペゼンプドンペンのみちょぱっていいます<笑>全部違う劇団にシースというクルーで嘘つ<笑>け嘘つけ悪くんレペゼンのやつなんかやったほうがいいんじゃないですかレペゼンないないというか強、まあ、いて言えばなんだろう池袋サイファーよろしく ね, ーしく ね, ーしくね、まあそれは全員そうだもんな僕はなんかあありますありますあ言う言う言うええー そんな食い気味で来られたらなんか。終わりますよ。<笑>その食い気味、したいのはい、やりたいです。はい。えっ、ー、と、僕は、あの、即興の滝って言うんですけど、ね、えー、名前はクやって言うんですけど、ね、えっ、ー、と、あの、の広島県東広島。え、ちょ、ちょ、ちょ、待って、おかしくない<笑><笑>え、ないない。え、鳥じゃん、鳥かわいい。え、鳥<笑>一応、レプゼヒ一応、フット広島で、今、静岡住んでチョウ池袋サイファーで、ちょっと今日もライブさせていただいた、拓くんです。 新潟なな、んだよな静岡じゃ来て間違ってたあで上京してきて、き今旗ヶ谷に住んでますあ<笑>っうの<笑><笑><笑>アー は, はい<笑>あ、えっと左のあのいっちゃダメなやつですね。 ままっぐす、ね、っ ぐ,、ねあっぐね、あーはい、はいね、道, だ道だりって言おうよ、ま、<笑>うなこれはねたまに誰かがねあのスマイリーがナビしてくれてるから今関西運転手の即興のタグっていうのがさ地図が読めなくてこの先直進です中卒なんでごめんなさいちょっとわからないですマジで前回の社内ラジオの方がなんかいろいろ反省点の話とか中身濃かったってえそうなんやわ<笑> 人数増えたのに中身薄くなってえるかなえごめん人数増えるとなんか調子に乗ってふざけ出すんだろうねみんながなん。レプレゼンしたい、はい、いいいいはよああの、の、のの広広島島県東広島市ででで生ままれず崎道のりですー<笑>ーナビゲーションの辺、ラーメンのやってないやん上リアルあと何キロ<笑>え何キキロロえ 東京28キロ。おまま あ, ま あ,、まあ、あ23キロ。あと40分ぐらい。まっすぐまっすぐ。うぅ。わ、すげえ。えてか、待って。車で走っとって、その、標識に東京って出てくるんじゃ、バリアベーじゃん。やば。でもさっきから上野とかも出てたよ。いや、もうそれがもうすごいなんか、それさ、ま<笑>っすぐだけでさ、ずっと住み続けてさ、右足の感覚がおかしくなんないの、はい、いやもう、だるいよ。だるいけど、でもまあ、まあ、大丈夫だよ。ちょっと、間がりとかあった方がさ、まだいいんじゃない あ, あ、で、大丈夫、大丈夫。あの、高速道路で走っとるみたいなノリで、ちゃんとし高速道路走る。高速、高速、高速。<笑>もうダメだ。高速、高速。<笑> SM 大好きヒカキンみたいになって<笑>こんなんだけど多分内容薄すになるん<笑>もう今日のイベント全く関係ないしね。ほんとよ。イベントの話しなっていや、まずそのタクもすレベゼンしなっていや、もうしたよ、はもういいよ。もう何回東、広島行きせて<笑><笑>え、しなくていいのははい、ありがとうございます。 あの、みんなの、あ、いやいやいや。えー、広島県。みんなの食器を。え、広島県。みんなのだ、えー、もう。諦めちゃったじゃん、ほら。いやいや、ほら、頑張れ。え、みんなの。みんなの。<笑><笑><笑>ちゃんと、ちゃんと、もう、もう、もう終わりっす。 やいや今何もしてなかったけどな今ミスったい自爆ただの自爆やったけどいやじゃ普通に俺もみんなの食卓って言うって、ま、松屋はみ出ちゃった難しいためていやいやいや「広島県東広島市で生まれ育ちましたえ<笑>去年の方が良かったよラジオ良かったよ絶対に良かったよ 去年か去年ですね半年以上前か半年は経ってない半年前 か, 年前か。え半年経ってない八、うん、月とかでしょ8月あーまあ半年か半年以上ではないかどうでした か, うしたか<笑>急にどうした<笑>どうでしたかこの半年は皆さんどういう活動しましたか<笑>ああ、その話題いいねあーどう僕まあなんかいろいろやっとったっすなんかいろいろなんかいった、はい たらくたらく私まだ8月時点でクルー組んでないわあっえっや<笑>ったあそうだ<笑>そうなでも脱退したのそうだよ早っ、えー、一人いなくなっちゃったっ楽しみだなここ半年っていうか、まあ、数ヶ月なんだけどうんうん、うん、味玉作ってる、うん<笑>まあっ麻薬卵みたいなやつ あ, あそういや最初麻薬卵だったけど味、えー、対美味しいな味玉にしちゃったあそれでいうとあれ去年の、はい、あ違う 違うわ、今年だ、はい、一月頭くらいから、家でタコワサ作ってる。うわ、え、マジで、マジでやつさ。なんでラップの活動じゃねって。よし、あの憧れのルームシェアが一人増えたわ、そういや。<笑><笑>それで言うと、俺、こめた時、ネットを使うようになったわえ。え、どうなるの。うまいですもん。わかんない。うん、じゃあ、だめ。冷たい水の方がうまいって聞いたことあるけど。ネットの方がいいって聞いたことあるけど。あ、どっちなんだろう。どっちなんだろうね。うね今度実証しようぜ、実証で。 だでもさそれとさ実食いざ実食 そ, そっちに引っ張られた絶対いざ実食一生かいでもさはいタク何か言いたことあんのいやいやいや聞いてるんですよ話とか飯のさうまさってさ勝ちとか負けとかないじゃんそうやって個人の好みじゃん、はい、話戻ったなあ戻、はい、りましたねでも俺は熱湯のがなんとなく早い気がする炊けるのがそうあまあ熱いからねそう も ん, とあんのえあれって温度とかじゃなくてその時間が炊飯器設定するから変わんないんじゃないですかけなのかなあそうそ う, そ う, そういう温度の生産じゃあそれ実験して YouTube に上げようぜ<笑>まあそれはそれ楽しそうやけどそういうチャンネルになってくるえ池袋サイファーこんなこともやってるんでよろしくお願いします<笑>まだやってないですけど今後やる可能性が大いにあるから、ね、<笑>えそれで言ったら企画会議が始まるんだけどはいどんな動画撮りたいこの池袋財布は、ね、コラボするとして そそ、れこそたまに遊んでるあれいいんじゃない30分で曲作るやつああいいねいいそれはいい、ね、俺ははいあのー、ラッパーで無限しりとりがしたいなとああそれはラッパーの名前でってことえな、ー、んで、ねねね、えっエロー音で終わりだよんでエロー言うの<笑>お前はおっぱい好きやなえ<笑>どこまでおっぱいにさかのぼったの いやしりとりとかありならあれだねボドゲとかでもいいねいやボドゲはもう関係なくないら<笑>胸っていうとちょっと医学っぽいじゃんはいおっぱいじゃんはいお尻っていうとかいいけどケツはさ違うじゃん全部じ ゃ, 全, 部じゃ全部じゃん全部全部じゃんそれで言うとさはいあと俺カルピスを何杯飲めるか対決みたいなのしたんやろっ聞いたことあるで聞いたことあるのがさヤクルトってああカルピスじゃんヤクルトラヤクルトラ飲めないああヤクルト飲めないって言うよね何を ななんかカなな、えー、なんか飲めいだだからもうあれらしいねあのサイズが一番ちょうどいいらしいねあのちっちゃいのが、えー、甘すぎるもんな昔はでかい瓶だったらしいけどなああ濃縮されたってことでビックルとか好きだったけどああ分かるビックルとかねカツゲンとかなんかそういうやつでしょあ今なんかえカツマジんカツゲンでカツゲン、ね、<笑>とか俺は北海道でいうとガラナだねガラナいいよねガラナガラナヤバいよね あの、コーラではない、弱コーラみたいな。そう。甘、甘弱コーラみたいな。でも、ガラナはもはやもうガラナの味としてあるもん。そう。う、えーガラナいいよ、うん、たまにコンビニ売ってんだよ。うん、そう。あ、そうだよ。いまだにだから、<笑>あの、なんだろう、うレトロな銭湯とか行くと、瓶のガラナ。わかるわー、えーある。あったりするんだよね。うまいわもう、その企画ももう、ラップ関係なくなってるんですね、もうなんか。あとは、途中から関係なくなっちゃったよ。<笑><笑>やっちゃったよ。 最初のぐらいだまともだったらあとあるあと企画会 ?30 分ゲームも 面, 面白そうだったのと あ, あ, あと何だろう、ね、人狼とかやりたいよね僕か<笑><笑>じゃ あ, あの同じ言葉でずっとその韻を踏み続けるっていうそれだもう踏めなくなったら負けみたいなしりとりみたいなしりとりではないけどかーんかうんすいませんあれは母音踏み死音踏み母音踏みに決まってるじゃないですか コンビニに行くって企画は<笑>はい<笑>板橋ハウスミス<笑>まあせっかくだからさ、はいまあ、ラップ関連 な,、まあ、ないしはインとかワード関係のことやりたいよね、うん、まあそうですねそれがいいと思いやっぱラッパーってさ頭良くない頭悪いとできないじゃんすいませんだから、まあ、俺学力テストしたいなと思ってラッパーのいやマジかえやでもさ<笑>いや IQ テストなら IQ って そ, そう俺もそっちだと思うそのなん 学力とか知識系のテストじゃなくて地頭の良さみたいなのの方がおもろい気がする。脱出ゲームとか そ, そっち系だよねあーあー。謎解きとか。謎解きと か, きとかあウミガメのスープとか。あーいい、ね、あー、いいね。はい。うん。何ですかそれ。俺、あそれちょっとでからな。なんか、ウミガメのスープっていうのは、<笑>はい、そのウミガメのその脱出汁ってスープ作るじゃん。はい。そしたら、その ス, スープが、はいあの。結局、本当かどうかっていう話なの。 で、そのスープに、北まを混ぜるのよ。はい。で、<笑>あと、ネギも入れんのよ。は<笑>ぁ。シンプルにうまいやつうとしてる。<笑>ちょっと味が薄かったら、胡椒とか振るのよ。はぁ。すると、どうなるかっていうと、はい。うまいのよ。人によっては、イタリアンパセリに乗せたりする人多<笑>い。いいねぇ。え<笑> で, でも結局最後、ウォールペンギンのだれとか入れないんですよ。セ<笑>ンチュリースープ透明すぎて中身見えないんだよ。トリやないかい。はぁ<笑> まああえっと、バイキイーテスト関係なくないか、それ。やかまぁ、あ、簡単に説明すると、はい、えっと、まあ元の話だけ聞くと意味がわからないんですけど、ちゃんと理由があるので、はい、理由を質問しながら解き明かしていくって感じですね。想像しながら。でも質問は、はい、いいえで答えられる質問しかできないっていう。合ってるよ。合ってる合って る, 合ってる。あ、ウミガメのスープに対する質問、はいかいいえでしか答えられないような質問、まあ、そ, そういうなんか問題。<笑> えー、とまあその文章があってそれの答えをになんかこうたどり着いていくゲームを一般的にウミガメのスープってい う, う, う, う問題としてあまりにも不完全な問題がその最初出題されるの、はい、で一番有名なのがウミガメのスープっていう問題で、はい、そのあるお店でウミガメのスープを飲んだ男性は翌日自殺してしまったなぜか、はい、みたいなエっぶっ取りすぎじゃない <笑>え自殺者にそれをそれははいかいいえでしか答えたらダメなだいやはいかいいえで答えられる質問もどんどんだけゲームマスタあーにかけるそういうことかそういうこと か, ううことかああなるほどやっとわかりましたやっとわかりましたみたいなのを企画としてやるのもおもろもろああでもそれはありだと思いますねあとさ牛丼のさ早食い大会しない早食いって言はたらないっす早食い大会早食いしない 食事会の Vlog ならいいっすよ。食事会がしたい。効率化やなくて。効率的食事会。ああー、いいな、それ。これって、初めて聞く人がいるわけで、はいはい、その効率的な食事をするっていう会話になったまでの経緯を説明していかないと、成立しないんですよ。<笑>簡単にしてあげてください、ちゃんと。誰かが早く言ってワードを出さないとダメなんですよ。 誰かが言っそれは多分ね圭次郎さんが出しちゃダメなのよ誰かが悪役にならないといけないってん<笑>で自分から言ったんだよ頼むから教えてほしいんだけどさこの回から初めて聞くやつなんかいんのかい<笑><笑>初めて聞いてる皆さん初めましてそれはそうですね初めまして圭次郎最初「グーテンとアーク」とか言ってたんで、えー、オーガナイザーこの圭次郎のチャンネルの、えー、マスター マスター、マスター、あの、ケイシロウです。<笑>マスター言い過ぎ、イスギマスターオブマスターの。<笑>えー、これは、とある社内からお送りして、全世界に発信中です。ハロー。ハロー。グータンヌーボー。グータンヌーボー。起きるやゃう。グータンヌーボー。<笑><笑><笑>グータンヌーいーってあとなんかあるかなぁ面白いの。え、でもそれこそ人狼ゲームとか面白いと思うけど、な、言いくるめたりとかえよよよ。予算1万円のファッション対決。えやえや、やろうぜ。スポンサーお待ちしまーす。 でもリアルな話、その、はい、なんだろう、地頭はい。の、海飼いスーパーなんだ文言的なやつじゃん。うん。若干音楽的によったやつとか、その、はいはいはい、例えば、なんだろう、なんじゃもんじゃとか。音楽に寄ってるかなんじゃもんじゃって。<笑> あ, とあとは。あとは全粒を使った東京都内鬼ごっことか。あ、でも鬼ごっことかありかもね。動画でできれば。いやいや、体力って大事だから。 体力体力ええー、そこに結びつけますか。<笑>ワンマンを走り切るためには体力が必要だからあと、誰か一人用意してナンパ王決定戦やってほしいわ。い, いけえなー、ナンパ王。ナンパ王。いや、刑事のさんが強すぎる。刑事の強すぎる。いや、それこそ、隠隠しとかじゃないどういうこと隠隠しってあー。あの、ステレスに。そう。バレずに引用不明。あ, あ、それはね、面白そうです。手軽に。できるから今でもできるし。あと、あれね、グルーブ だ,、ね、<笑>だけゲームね。グルーブだけゲームね。どういうこと調味用意ちゃってよ。いや、いやっててそっちがやってみて そっち見せよ俺、い、いきなり、何言ったか忘れちゃった、あれ。みそのけのバカ部は変態 JS! とか、<笑>あの、はい、中身のない言葉でもグルーブでかっこよく言えるかみたいなああ、俺も絶対いけるっすな、ね、それもう、やってみ何の自信があってやってみはい、どうぞ。中身のないことはえ、ごめん、ちょ、ちょ、ちょっと一旦かけさせて。<笑>おかめ納豆はかめないじゃーん<笑><笑>いいな。勘九郎若干入ってるなそん<笑><笑>ん。<笑>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 ゲームだっけ何歳分かんないかも俺ああえっと Y とかそうでまあ本当はでも言って そ, その全部使うわけじゃなくて、うん、はいはいはいはいいつ誰がどこで何をそうそうどうしてみたいなくじ引きでやっていくんだっけいやもうその場でパッパッ パ, ッパッっていろんな人が行って、うんうん、で一人がそれをその全力で演じるそう<笑>あおもろい会議室を借りてやりたいなそういうことをしたいな やりたいわけですよいい会議室が赤羽にあることは知ってるからねそう俺会議室ねあの使うのが結構趣味なの<笑><笑>そんな趣味だよねええ珍しいな<笑>会議室って結構ねワクワクするんだよいやでも言わんとすることは分かるよ<笑>そうだだだだ意外と安いんだよなんか本当に身近な非日常な感じあるもんねあそう俺普段めん面倒いからさ幹事とかそういう取り締まり 取り仕切ることは行わないけどさはーい会議室を取るってだけになったら積極的になるから<笑>早かったもんなえじゃあもういっそ企画会議も動画撮りゃいいんだよいやそうああ。そ う, あーそう大事だから初期やる初期、うん、<笑>まあやりたいことのあれで言うと今思い出したというか昨日のサイファーがまさにそうだったんだけど謎かけおもろかったなってあっありやあれはありだ謎かけおもろいねあれはありだった、ね、だったなんなん今でもできるしなじゃやってみてよジェス誰か頑張れ慶次郎うまかったんだよ な, なんか無駄に あ、でも、ジャパが超上手かったんで。<笑>トリートメントみたいなのかけたそう、トリートメントで。これはトリートメントとかけて、ネイルと溶きます。はい、その心は。どちらも詰め替える。いやー。強い。おー。ケジッチでーす。で、ジャパが言ってたのがね、なんだっけ、トリートメントと、どちらもなんか、ツヤが出るみたいなこと言ってたんだから。あ, あ、だから葬式だ。葬式だ。どちらもツヤが大事でしょ、みたいなこと言ってた。そう。 なるほどね僕確かトリートメントとかけてあの女の子とのデートと解きますって解いてでその心はどちらも最後にやるでしょうみたいな言ったらなんか全然盛り上がらなくてちょっとあいいですかはい、うん、トリートメントとかけまして夜風に当たると解くはいその心は真から冷えるへたよな こっち側の人間や<笑><笑>なんクミさんやってみてクミさん、えー、トリートメントとかけまして過去の嫌な記憶と解きますはい、はい、流さなくてもいいでしょうなるほどね<笑>、えー、あ、まあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ っっさ、同同同語語なななんだだよよやっぱーね、わかかかるうーんこれは、まあ、あの音のの義じゃダメなのよだから漢字がが違違たりとと意味が違わんとう面白くないこことやんなそうなるほど多分これが上手いだだかけなんだと覚えるどうっす か, かじゃあいいいよ、はい ーあーもうダメだ<笑>トリックは ト, かけまでとトリートメントと掛けましてビーツユーザーと解くはい坊、はい、は使わないああああートあーあーあーあすああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああすげあすげああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 全ず黙る時間これはまあまあまあまずいですよ、これはいは、まあ、カットするからこれまあまあまあまあえっ、ー、と あ, い あ, いあいはいあ、はい、はい、ススあ、いあ、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい解かはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいいは 何点満点<笑> ？100 点満点？なんで100点じゃん？逆すると1点。<笑> 1点か？移点っ的めた。ああ。ああ移点。あ あ, あ、はい。それで言うと、はいいとコンビネーションと書きまして、はい、怪我と解きます。はい。移点。<笑>え待ってどういうこと？移点はわかるんだけどどういうこと？点<笑><笑><あー>。ああ。 はいはいはいはいはい分かったって一緒にやったよねあ分かりましたえっ、ー、とーあのー、田舎のコンビニとかけまして、えー、僕の車の運転届きますはいその心はどちらも人けがない<笑>人けがないの分かった人けがないと人けがない そそう、日本語として大丈夫通じそれ通じる<笑>人間が怪我しないで 全, 全世界に人怪我ないで通じると思ってるーハローユーレタネイローパルパルパルユータネえっー、と、コンビニの営業時間とかけましてはいはえー音楽ときますはいその心はテンポによっては遅かったり早かったりするんでしょおあやばいやばい いやーこういうのやよ。ひじっちです取<笑>った大悟。取ったらお大悟、えー。じゃあ、どうしようかなー。DVD か。DVD、DVD にしようじゃん。DVD。DVD です。はい、はい、はい、はい。はい、どうぞ。はい。はいはいえー、DVD とかけまして、渋谷と解きます。はい、その心は。どちらも丸いでしょう。<笑>ああ、なるほどね。DVD とかけまして、はい。 鍵と解きます。はい。その心は。どちらも、ロックがしてるでしょう。ああー。うーん。これ正解なんちゃううん、これ正解だと思います。次は、歩道橋。歩道橋。歩道橋。ああ、歩道橋とかけまして、はい。剣道部と解きます。はい。どちらも面倒臭いでしょう。ああ。おー。素晴らしい。ケジンチですどたな、また。<笑>ダメじゃん、正解がポンポン出てくるじゃん。 かかないかない、えー、あ、回転寿司でじゃああ、あ回回転転寿寿司司ははいいとかけまして、DJ と解きますか。はい、じゃこれ は, は。皿が回るでしょう。いや、まあ、そうだう回転寿司とかけまして、雨降りとかけまして、ジャージとときます。えおぉ、いっぱいある。えー、こは い, いくね。もう一回、もう一回言ってくださ い, もい。回転寿司とかけまして、雨降りとかけまして、ジャージとときます。はい。カッパ。 <笑><笑><おー><笑>じゃあ次はじゃあ自転車自転 車, 自転車はいはいはいはいはいはいはい、はいはい、ええー、あの路上に置かれた自転車とかけましてはいえー、っと僕の食事届けますはいそ の, その心はどちらも人のバイク<笑>あーあー そ, うううそういうことか えー、どん、どうなんですかこれ。あれどうですかどうですかいや、正解でしょう。タ ク, チ で, タクチです。自転車と掛けまして、はい。えー、プロレスの終盤と解きます。はい、その心は。えー、を捕まる。あー。あーいいね。うまい。<笑>うまい、うまい、うまい。これちょっとずるいんだけど、ラッパー界隈なんかずるいかもしれないけど、はい、自転車と掛けまして、<笑>はい。ええー、サンと解きます。はい、その心は。とんなんシ <笑>そうなんですあー信号機。信号機信号機はいは い,、はい、はいはいはい。俺来た俺来たはいし、信号機とかけましていやいやいや、日本人の食事と解きます。愛、は、さ、い、の心はどちらも三食。<笑><笑>はい。はいどうぞ。信号機とかけまして、女性の心と解きます。愛さの心は気が変わる。お ー, おー ですいや、今のは、OK、これ今のは、今 の, おんおんだ今のはかっこよかった。今、ドゥ、でー、一本。<笑>これ、なりわいとしていくわ。ありがとう。バトル中にできたら強いよな。いやそうだよ、ね、<笑>ケンティーグロスやないかい。<笑>なんか、ク美さんもさ、お題出すスピード速いんだよね。 たぶん多分目の前にあるもんやってんね<笑><笑>ああそうパッて思いついたものと、はいはい、見えたものお題お題お題お題えー、じゃあ炊飯器炊飯器<笑>はいはいえー、炊飯器とかけましてはいええー、本の感想を届けますはいその心は予約が必要でしょうあれはやばいん予約あーあーそういうこと、ね、いやちょっとごめんなさいこれはないっすねごめんなさい<笑>ノーケージ1はい はい、はいはいはいは い, は い, はい、えー。携帯電話と解きまして。あ、間違えた。と炊飯器とかけまして、はいしてはい、ええー、携帯電話と解きまして、その心は。どちらも。ほーん。ほーん。ほーんと。ああ。あ、グッチで す, っっすっしょと。あげるよ。その、そのもいいよ。炊飯器あげるよ。炊飯器あげる。よしよしよしよし。次次次次行こう。まだまだいけるよ。はいはいはい。はいはいはい。じゃ。 あ、じゃあ先にジャックンはい、はい、炊飯器とかけましてはい。蛇口と解きますはいその心はどちらもじゃーンはな い, よいどうぞ炊飯器とかけましてはい。レッたーと解きますはいその心はどちらも紙を入れるでしょうか紙を入れるってどういう神様の紙とああ米に紙がやるからああなるほどね真風馬真風そっ ち, そっちかい<笑> 炊飯器とかけまして、はい、ソウルイーターとかけまして、1個を届きます。まあ、お !3 お枚、はい、の, の木や待ってよ、これどか気をつけて、釜。<笑>あ<ー><笑>あー、やばいやばいやばい、そういうことか。綺麗、ねえー。ちょっと、カットになるかもしれないですけど、はい、えー、あ、これいけるかなえ炊飯器とかけまして、はい、えー、連絡手段届きます。はい、その心は。 無線が楽でしょう。あーやば あ, ーあーう、まうま、やばい。ああ、うまい、やばい、やばいやば。これが正解でこれ叩き出したな。手です<笑>ええー、じゃあ、あ火事。火事。どの火事。どの火事あのう、火が。はい、はいはい。あ, あ、じゃ、あ火災にしようか。火災。火災。いや、もう。はい。はいはい。はい、はい<笑>はい、火災届きまして。はい。えーね、え。<笑>糸ときます。<笑>消火器。ああ、こ<笑>れはいはいはい。<笑> もうライブより読みより良かった。<笑>火災簡単すぎるな。なんかないかな。いやまだわかんないよ。まだある、ね。いいのセンスのある火災出てくるよ。えー、っと火災とかけまして、はい。えー、バイキングとときます。はいその心は。なんてひどい。はいはいはいはいはいはいはいはい。え火災とかけまして、はい。トーン記号の身が好きな人とときます。その心は。 わいやーパ<笑>クッチですあげるよ い, <笑><笑>いいか い, いや、これに関しらそういうことじゃないってやっちゃったけど、うん、まあうん、えー、と火災とかけまして、はい、火災 と, とっておきます<笑><笑>その心は熱があったでしょ<笑><笑>あそこはなじゃあトイレの神様に言いますかトイレの神様 トトイイレレのの神神様様わいいいいですか、はいどうんはははは謎かけの神様なんで僕。はい、はいい えっと、トイレの神様とはいかけましてはいえんと褒めたときますアリサの心はいるんやで<笑><笑>逆バージョンきたの<笑><笑><笑>あげるよ、これハグッチです あ, <笑>あー、それだったらトイレの神様とセンバズルでおるんやでの方が良かったかもあそあそっかそうやな絶対そっちだわケリッチでー す, です<笑>お<っ><笑> あー、高速道路。高速道路あ、えっ、ー、とー。はい、どうぞ。高速道路とかけまして。はい。我らのレプゼントときます。はい、その心は ?IC。なるほどね。なるほどね。どねはい、えー、タクッチが出しました。はい。はい。えー、高速道路とかけまして、えー、死んだ人 と, ときます。はい、その心は信号がない。あー。あー。記事でーすいや、これは、 どうなの三角っぽくないでも ど, どっちも信号なの俺ちょっとなんか気に食わないからタクチにあげるよこれはいそう気に食わないからタクチにするよくないどうよ<笑>悔しくないのかさっきからすいませんダメだなバッチリ見せてみろよやべえのはあんのちょっとあげるじゃあアクトん正解叩き出してよ今考えてんだよアクトは確かに無口だねさっきからそういやそのなんか浮かばんなーと思ってファイヤって言うと思う 言わ東広島しか上がってくると思う<笑>東広島は免罪符にならんかなはいそうさん あ, ありきたりにはなっちゃうけど<笑>高速道路とかけまして、はい、水と溶きますかはいその心は透明ああやばいやばいやばいなるほどねはいはいはいはいはい高速道路と溶けまして、はい、噂話と溶きますはいその心迷信そうそうでねそういう の,、ね、のもありえるんだよ<笑> じゃあ、高速道路とかけまして、はい。トモトロときます。はい。トムメイト。<笑><笑>高速道路とかけまして、クラブ後に終電逃したやつからかかってきた電話 と, ときます。あ、電話は そ, その心はそれは止まれません。ああ。おー。なるほどね。すごい、それはすげえ。高速道路出そうだね。はい、はい、高速道路。はい、どうぞ。はい、高速道路とかけまして、はい。えー 人生届きますカはい、その心はどちらも戻れないでしょう運転<笑><笑>変わろうかト<笑><笑>お題変えるじゃあカお題変えるか変えましょうじゃあ、ラッパーにしようラッパート精度高いのたのし頼みますよ<笑><笑>ラッパーとかけましてはい十六穀米届きますその心はト栄誉ばっかりカ<笑>あーいななるほどね 普通にうまいな、普通にうまいな。あ、また取った。いあ、これ正解だ。これ正解だと思う正解 な, 気がするな。早、はい、はい、次。他なんかあります。大丈夫です。マンションとかけまして。はい海の中と解きます。その心は。海藻があります。あーあー、は あ, ーあー や, ばいやばい、やばい、それは。これなんか、ちょっと違うんだけど。はい、どうぞ。マンションとかけまして。さつまたと、さつまたと解きます、ね。その心は。 冊えいっ<笑><笑><笑>マジマンションからその発想離島だろ<笑>いやさ<笑>いやこれアクトしか分かってないからどうしますかブービーさんにです か, ですかやはり階層、うん、最強ですいやでもなんかまだ行けそうな気がするんだよマンショ ン, ン, ションそうだねマンションまだ行けるよ、えー、マンションの高層階とかけましてはいえー怖いのが嫌いな人とときますはいその心は階段は勘弁でしょうあー あ, あやばいやば い, あいやばい。うまい、やばい。うまい。マンションのプロだ。ケージっちです。<笑>わっしょい。<笑>あ、言って、この辺。<笑>なんであ、やべ。<笑>もうこの辺。どっかひね。オッケー。スマイルの家。<笑><笑>じゃあ、ここまでで、えー、じゃあ、ラジオ終わりにしますか。そうですね。すねはい、い。以上、ケージローでした。今日だけでした。あ、それでした。のみんでした。みんなを。 満点の笑顔にスナディでした、はいね<笑>じゃらー「それぞれの街流れてく日々」「過去を抱いて歌えばずっと夜にけずっとずっと夕焼けのままで」とある嬉しの産婦人か。 インキャナラップ兄さんじゃなくて俺ならサイファーおじさん会社の時間以外そればかり考えている大概の時間最後の場所なら階段の地だ w i f i ゴミカスなコンビニの前 ATM おろしする JPS モンスターエナジーは地下道で飲むよビートがかかれば眠くなくなるの地元はもともと嫌いなはずなのに遊ぶ場所ほとんどしないのはずなのに地下道のサイファーで救われた 許されないはずのクズな世界1時間かけて行く車でなむかしなら毛布にくるまってただろそれぞれの街流れてく日々かと思いて歌えばずっとよぎうけずっとずっと夕焼けのまま別にほうかにとうみ ラタ f r ンフロ o ノー d イ俺は崩壊透二十0で握った片道切符割り切れずにまだ道にいる苦手な寒さも愛しくなるから苦手な汗がきっとしくなる帰りの吹雪に目を凍らしてた暮らしが今では方向らしい空を渡っても答えもねえけどいつかたどり着く五番の目音はペースが遅めなポンコツ濃さ同棲する自信の取り捨て 都会の件、そえ非公開し、思考は非公開、相撲をして日々公開、右信地と正規のびれると信じてるから、無人駅1時間1本、2両編成、乗り換え3回、所要時間4時間、これが富士五湖以外取り柄もない街への乗り方、どこに出したって恥ずかしくないどいなか。 南鶴皆も映る藤川口子次から次と浮かぶ海溝のねなんもねうまい飯とうまい酒きりがない思い出以外んもねえ花びら降る学び役へ坂下の曲がり角駄菓子屋のばあちゃんのまた来たの笑い顔さびた飾り窓シャッターの増えた街角だが今も確かに残るみなの足跡ただいまとお帰り絶えないやりとり変わらない緑山梨泣き声で生まれ落した25年前何もねえを笑い飛ばし自分を描け